はいどうも、六代目です。今日はですね、えー、福岡で、えーまあ、畳屋さんの何あ何名かが集まって、畳の商売に関するお勉強をしてきました。で、まあ、濃い内容の勉強をして、で、まあ、親睦を深めるためというか、まあ、さらにそこでの深い話というか、そのための、えー、飲み会に参加して、まあ、たくさん飲んで、 先ほど、えー、福岡博多駅経由で、まあ、吉塚福岡の吉塚から帰ってきましたとても役に立ちました、えー、これからの商売にも十分に活かして頑張りたいと思います、えー、もちろんお客様にたくさん還元できるようないい商売になればなと思いますそれでは畳をしっかり残して頑張っていきますそれでは畳は6代目でした